平成30年1月25日、JR 法肥本線宮地駅の開業100周年を記念するイベントが、阿蘇市一宮町の宮地駅で行われました。宮地駅開業100周年記念式典には、JR 関係者や阿蘇市民らおよそ200人が参加して、宮地駅の待合室で行われ、JR 熊本支社の東光二支社長、 佐藤麻生市長らが挨拶した後、とくす玉を割って宮地駅開業100周年を祝いました保育園児や住民が出迎える中別府からの九州横断特急が到着保育園児を乗せて佐藤麻生市長の出発合図で特急列車は麻生駅へと発車しました JR 法肥本線宮地駅は100年前の1918年 大正7年1月25日、縦野・宮治間の 21.1 キロの開通によって開業、縦野駅・宮地駅間にある、赤水、内巻、阿蘇駅も同時に開業しました宮地駅の待合室には、この日1日限りで、開業当時の宮地駅の写真や SL の写真、また、 はやぶさ号など懐かしい列車のヘッドマークなども展示されました。さらに地元の人たちが全員を保育園ンらに振る舞い、宮地駅開業100周年を祝っていました。